皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年12月31日、冒険者の広場で配布されていた年越しイベント用の花火を受け取りました。今年の生命の宮ですが、年越しの時間になると BGM が消えて、ちょやの鐘の音が聞こえるようになりました。庭具の時の鐘を買ったはいいものの、ここにいると108回聞けないなぁと思っていたので、助かりました。 というか、2枠の時の鐘は22時半から108回だったので、時間はかぶってませんでした。というわけで、明けましておめでとうございます。初日の出も見れましたので、今年の年越しイベントも終わりです。というか、あれですね、あれです。皆まで言わなくてもお分かりだと思いますが、あれです。一生懸命設定を探していますが、あれです。見つかりました、あれです。気づくのが遅かったですね。